絵の具のにじみを使って作った画用紙で、紫陽花の花びらを作りましょう。型紙は説明欄からダウンロードしてください。型紙の周りのいらない部分を切り取ります。画用紙を裏返しに置いたら、型紙の裏全体に薄くスティックのりをつけ、貼り合わせます。この状態で太い線のところで4つに切り離します。 これを真ん中の線で細長く半分に折り、一つずつに切り離します。2つ折りにした状態で、2枚一度に角のところを切っていきます。最後に真ん中を切り離せば、1枚ずつ切るよりも手早くできます。裏の型紙は外しておきましょう。型紙も後で使います。 全部切り終わったら小さい丸も同じようにして切ります型紙に糊をつけて花びらを貼っていきますまずは左右に1枚ずつ次に上下に1枚ずつ全部で4枚貼ります最後に真ん中に丸を貼ると花びらが1つ出来上がりです 型紙が見えないように花びら同士を少し重ねて貼りましょう。余った型紙と丸はもう使いません。これで花びらが10枚できました。画用紙の色が違うと雰囲気の違う花びらができます。これを使って大きな紫陽花を作りましょう。葉っぱやカタツムリなどと組み合わせると、 素敵な貼り絵ができます。